今日はですね、ビジュアルボードの中でも、フィッシュボーンっていうものについて、位置づけですね、についてちょっとお話ししたいなと思います。ティムさん、フィッシュボーンって知ってますか僕は知ってます。石川さんの考えたビジュアライゼーションですね。QC の7つ道具とかね、そういうのでこう使われたりが出てきてますが、フィッシュボーンを使うことによって、まあ、あのどういう特性を持っているのかっていうところを洗い出すための道具になってます。 トヨタのなぜなぜ誤解との関連もありそうですけど、それはどううでしょうか、ね、なぜなぜ誤解でやる新追求の場合っていうのは、逆にこう絞っていくんですね、真意に絞っていくんですけど、フィッシュボードは問題を出していって、その特性を導き出すっていう形なので、方向的には逆方向になってきますよね障害物を全部はっきりさせるということですよね。すね出すのは悪い要因 なんか悪さ阻害要因みたいなものをこう出していってどういうものが悪さしているのか自分たちにとってよくないのかっていうところを洗い出していってその特性を明らかにしていくことをしようとしていますなのでこれは面白いのがですねまたあの今ステップ1ステップ2といって2つのフェーズに分けてますが例えばこれ出てくる内容をです、ね、まとめていくとまたこの2つのステップになぜ分けないといけないのかそういう理由もはっきりしてくると思います。 ここに書いてある例としては少ないんですけど、まあ、うちのチームってどういう問題がありますかみたいな会話していく中で例えば先に失礼しますっていう挨拶がないとかおはようがないとかあと会話がないとか趣味を知らないとかこういうのをブレインストーミングで、ね、出していってそれを中骨っていう形である特性にねこうまとめていきます。 これいろいろ出すとですね、最初皆さん、仕事にまつわる話っていうのをいっぱい出されるんですね。例えばチーム全体のスキルが見えないとか、他の人の仕事が見えないとか、あと教育されてないとか、まあ、教える仕組みがないとかね、いうのはいっぱい出てくるんですけど、大体皆さん最初に出てくるのは、仕事の話が多いんですね。でも、実はいろいろ聞いていくと、こっちの人間系のコミュニケーションみたいなものだったり、人間関係性の問題だったり、そういうのは実はあるんですけど、 それを、まあ、言っちゃいけないっていうか、仕事上ね、あんまりそういう話っていうのを出していけないんじゃないかっていう、まあ、タブー視しているところもあるので、掘り起こして出していくと、普段気にしてるんだけど、口に出して言うような話でもないような問題なんですけど、いろいろ出てきたりします。これを2つに分けていくと、ですね大体、ステップ1で取り扱うような人間系の話と、ですねあと業務、ステップ2で扱うような業務上の問題みたいなものに、大きく2つに大体分離されるんですね。 今まで取り組んできた改善活動のようなものっていうのはですね、特にこの業務上の問題を取り扱ってきたんです。ところが、仕事をしていく上で、やはり人間関係、非常に重要で、お互いがですねやっぱり信用関係が成り立たないとうまくいかないっていうのもあるので、このステップ1、ですねここに関わるところっていうのを、まあ、あえてフォーカスして潰していきましょうということです。悪いいいっぱいこれ出てますから でこういうのをまあ象徴して、じゃあうちのチームってどんな特性があるのって言ったときに、ちょっと風通しが悪いよねと、まあ一言で言うとっていう、まあ、こういう特性が導き出されるってことですね。想像できるのは、真剣に仕事をする人たちであれば、人間的なことより仕事の内容に集中したい。うん 気持ちは高いと思いますけど、うん、仕事をしているのはその人間同士でそで、人間のベースをしっかりしないと、仕事もうまくいかないで、先に仕事に集中すると、そのベースがないというのが結局、ダメになるという感じですよ、ね、そうですね、これ、新たなプロジェクトが立ち上がって、いろんな人が集まってきて、さあ行くぞっていうシチュエーションの場合と、あともう組織ですね、何年もね、同じ仕事をこれからしていくとか。 いうような場合と、やっぱり、ステップ1のチームビルディングのやり方っていうのは深さが違うと思います。で、その組織文化風土をもし作るっていうことであれば、ステップ1っていうのはちゃんときちんとやらないといけないし、ある期間内に限定されたプロジェクトであれば、ステップ1ってそこまで深くね、やる必要もないのかもしれません。ただ、ステップ1のところで、ですねここに出てないんですけど、例えばその信用問題、先ほど言った信用ということですね。はい。言ったことに対してすぐに行動してくれるとか、人の話をちゃんと聞いてくれるとか。 いうようなことって、それ業務になっても、多分影響出てくるような話だと思うんですね。最初は分からないんですけど、仕事を進めていくときに、多分そういういろんな問題が今度見えてきますから、だから、そういうのも、ね、さっきティムさん言ったように、仕事に入ってからいろいろ出てきてもね、手遅れになってしまうので、最初にスクリーニングじゃないですけど、ある程度問題っていうのを出しておいて、潰しておいた方が、仕事が手戻りが少なくて進みやすいと思いますね。 なるほどでプロジェクトの短い期間の中でも、人間関係のベースが非常に重要だと理解した上で、そんなに深くしなくてもいいんですけど、信頼関係とかにも関わるので、分かった方がいいんじゃないかなと思いますけど。うん、最近の事例なんかでも、えーまあ、私の身近な人なんですけど、派遣会社から来た人でもあの、やりますって言った割には約束を全然守らない人がね。で結構その人、パフォーマンス的には高いんですね、能力も高いんだけど、 でもやあの、やりますって言った割にはできな、できてなかったり、約束を守らなかったりっていうのが結構参見されるような人もいますから、なるほどですねそういった意味では重要かなと思います、ね。あれ、地行合一の、えーまあ、一つの意味ですよね。そううですねうですね、はい、ありがとうございます